先輩がめちゃくちゃかっこいいなねえ夏き、1年生からその先輩のことが好きになったんでしょなんでまだ告白してないのだだって先輩が他の上司が好きかももうまたその人生自分のことを信じてよででもし 失敗したら大丈夫きっと失敗しないよ私たちはあなたの後ろに応援しているからうんうん二人ともの言うことなら夏希が先輩のロッカーに手紙を入ったんです書いたのは北後特にお工場に行ってください どうしたのいきなり呼ぶしちゃってあ、あ、私は先輩のことがす、す、す、好きですあ、ごめん聞こえなかったもう一回言ってもいいあ、はい、あ、私は先輩のことが好きですちょっとささやくに言ったんだけど 先輩がちゃんとそのことを聞こえました僕もねあなたのことが好きなんだ。